あのー、声出し の, あのずっと何、あのー、楽しみに決定、声出し解禁ですってえ言っていただいたときからずっとずっとあの皆さんのこう声をずっとずっと聞きたい、聞きたいって思っていてえっと、今日はあの、せめて「お」をつけなさい。 いい第1話のの彼女ええしたさぐれだあさぐれだささっきのはんんりりりですよね よ, よねね、うん、あああれじゃなないいいううががととと、ま、ご話に戻りたいと思います。